これで終わりか。傷一つなくことを済ませるとはこの子を見ていると天才と呼ばれていた自分が道<笑>あと少しほんの少しで私のもの第四章 ビ結成どうですかサスくんは<笑>いい感じだわ私好みの忍びになってきているそれではええ 天生の儀式をオロチマル様<笑>これは体がだいぶ衰弱なさっているこれだとランク10の薬を投与しないと<笑>ボロボロだわね薬を取ってきます少々お待ちください天生の儀式 早めないとまずそうね私に何か用うもうあんたに教わることは何もない俺にとってあんたは用済みだここで始末するやっぱりそうきたわね オロチマルあんたは俺より弱い言うじゃないち派のひよっこが<笑>ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになかったんだいたちが無理だっただからひよっこの俺を狙ったんだだが所詮あんたには無理な話だったち派の名を超えるどころか 届きもしないどんな天才もいくらあんたでもうちゃを前にすれば凡人になり下がるのさオロチマルあんたじゃ俺に勝てないもはや俺の体を手に入れることなど不可能だな<笑>められたものね いくら吠えた。ところで、ひよっこはひよっこなのよ。<笑>見せてあげようじゃない。あなたと私の力の差を。やってみろ。お前じゃ無理だ。<笑>ここまで私をコケにしたのはあなたが初めてじゃないかしら。<笑> ハハハハハハハハハハサスケその体いただくわ先頭開始 よし<音声><音声><音声> アーた <音声><笑><音声>《その程度だ気持抜けもいいところだ》 <笑>お前の負けだオロチマル負け<笑>私は不滅その程度で私は倒れない。 だここはここは私の中にある空間ここで天聖の儀式を始めるのよさあいただくわ<笑>シャリンが<笑>ついにあの力がうち派の力が私のものに 馬鹿な天聖の儀式を受け付けないあ あ, ありえないそんなことここは私が作り出した空海をオロチマルお前のいかなる術もこの目の前で分かってるはずだろもう<笑>こんな 血を這いずる蛇が空を飛びたいと夢見たところで所詮無理な話それでもどうにかしたいと巣の中のひよっを狙っていたお前が逆に狙われていたのさこれから空高く飛び立つ鷹の目になこんなこんなことがあってたまるか 私は、不死のオロチマルだぞこんなところで私が…私はこの世を解き明かすものをとを手にする者もの私はお前の力、俺がいただく カブとかオロチマル様、まさか君は奴は俺を狙っていたが、逆に俺が奴の全てをいただいた。それじゃあオロチマル様は。 い<笑>くか。 ついてきていることはわかっているそろそろ出てこい水月へえ僕がついてきてるってよくわかったじゃないかさすがはうちはさすけだね それにしてもひどいじゃないか。僕を置いていくなんて。言っただろ、ついてきていることはわかっているわかっててそのままにしてたってのかい結構性格悪いよね君水月このまま俺についてこいお前は戦力として計算できる貴重な存在だ僕のことを評価してくれるのは嬉しいけど。目的はなんだい。 今は何も言わずついてこい<笑>すごい上からの物言いだよねそういうのはまずは僕よりも上だとしっかり証明してからにしてくれないかな別に君のことは嫌いじゃないついていくこともやぶさかじゃないけどねこういうのは初めが肝心だと思うんだよね君と僕の。 どちらが強くて上なのか<笑>いいだろうそれでお前が納得するならいいねその考えの柔軟なとこさっさとやるぞ時間が惜しい<笑> SUPPORT! <笑>これで分かっただろうなるほどね君が強いのは昔から噂で聞いてたそれが嘘じゃないって分かったよいいよついてくよ<笑>でこれからどこに向かうのこれくらいは答えてくれるよね 南アジトとそして北アジトにえということはもしかなあああと二人カリンとジューゴを連れていくああ僕はあいつら好きじゃないから仲良くはできないかもよ特別仲良くする必要はないが協力はしろまあ努力はするよそれで どっちから行くのまずは南アジトカリンに会いに行くあの女か苦手なんだよねあいつ。 えっと、南アジトってこっちでよかったっけあれどうしたのそこに何かあるわけかいへえ、こんな仕掛けがあったんだ。よそ者をアジトに近づけさせないために、オロチマルが施した忍術だ。うん。 行くぞはいはいんあれこれって結界<音声>だ南アジトに人を近づけさせないためのの。こう霧が深いと先に進みづらいよねどうすんのまずは結界を解くどうやって この近辺に3枚の札があるはずだそいつをすべて剥がせば霧りはなくなるなんだ簡単じゃないかとりあえず慎重に行くぞついてこい水月あっあったあった次行こうかサスケ 見つけたあと1枚だねこれでさいよし霧が晴れたね先に進もうかサスケいや最後の仕掛けが残っているようだお僕らの偽物 結界が解けてもただでは先に進ませないというわけか面白いねちょっと暴れたいと思ってたとこだしさっさと倒して先に進むぞ分かってるよ もっと楽しめると思ったのにとんだかたすかしだねそう思うだろうサスケ南アジトに向かうぞああ少しは相手をしてくれてもいいと思うけどよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>うやく着いたね さてとあの女はどこにやっぱりお前らか久しぶりだなカリオオロチマルが死んだって噂は耳にしていたがあんたが単独で現れたってことは噂じゃなかったってことか そういういことだで一体何の用があってここに来た担当直入に言うカリンオについてこいお前の力が必要はあ何でお前なんかにうちはここを任されてるんだよオロチマルはもういない捕まえてる奴らはどうするんだよ水月このアジトに捕らえられている奴らを全員解放しろ ややれやれ相変わらずの命令口調だね。まい、あ、これで監視役も必要なくなるわけだ。どうする行く決断が早いな。よく考えたら。 見張りも飽きちゃってたところだし、だからうちもサスケと一緒に。<笑>うん、じゃあこれからカリンも一緒だね。そうそうそうそう、スイレツ！お前、囚人たちを解放しに出て行ったんじゃ。<笑>何慌ててんだか。 僕はローの鍵のありかを尋ねに戻ってきただけだよ<笑>でもまあ目的達成だねよかったじゃないサスケううじゃついていくとは一度もなんだ結局ついてこないのか行<笑>くよ一緒に。 <笑>面倒なやつだと思ってたけど案外かわいいとこもあるじゃないかカーリンてめえ水月さっさと次の目的地に行くぞ水月早く囚人を解放しろはいはいっていうかカーリン早く鍵の場所を教えなようるせえなうちに命令するんじゃねえ あとは十だなで、次はどこに行くんだえー、っと、確か北アジトに行って、十五を仲間に加えるんだっけ<笑>まずは東アジトまで戻るぞち。ちょっと待ってお前ら、あの十五に会いに行くつもりなのかそうだけど。 悪いことは言わないそれはやめとけあいつは簡単に仲間になるような玉じゃねえぞ知ってるよ一度手合わせさせられたこともあるしでもサスケが仲間にするって言ってんだから仕方ないでしょ行くぞちょおいほら行くよカリー 歩くよね僕たちサスケあんたの目的が何かは知らないけど本当に15が必要なのか何が言いたいあいつは危険すぎる考え直すなら今のうちだぞっていうか何でそこまで危険しするわけあいつは自分から進んでオロチマルに捕まりに来たことは知っているか噂には聞いてたよ んだ変わり者だとは思ったけどあいつにとってオロチマルのアジトは自らを更生させるための施設に過ぎない更生十五の奴が一体何を更生すんのさ止めどなく溢れ出るただ膨れ上がるだけのそのいかんともしがたいその殺人衝動を抑えたかったのさ 殺人ってなんだただの戦闘快楽者じゃないかいやそうじゃないその異常な衝動は普段は抑え込んでいるけどそれが限界に来た時奴は我を忘れ恐るべき怪物へと性格も見た目も変貌するふ、うん彼がそんな奴だったとはね だがオロチマルにとってその15の能力は魅力的だったそこでオロチマルは15の体液から他の忍びにも同じ状態を引き起こす酵素を開発した酵素ああお前も知ってるだろう、それが呪因だよ呪因それって確かサスケ 君にも長々と話をしている暇はないそろそろ行くぞじゃスケ ジト到着か行くぞどういうことだ中から全くチャクらを感じない誰もいないねこういうとこだっけ北アジトっていやそんなはずは<笑><笑>ん、誰 この声…それにこのチャクラはジューゴは<笑>誰だお前たちはジューゴーあんたと話したがっているやつがいる俺に話俺についてこいジューゴーお前の力が必要だ ついてこいだとあれなんか様子が<笑><笑>バカが俺は誰にもついていかねえよ俺は俺のままただ破壊を楽しむだけだちッダメだもう暴走してやがる俺は誰の縛りも受けない 俺つぶしたいものをつぶす15俺の話を聞け<笑>お前もここの奴らみたいにぶっつぶしてやるぜくそ、やっぱりここの囚人は15のやつかヤ潰が潰 す, 潰 す, 潰すああこうなるともうダメだね サがってな、ここは僕がやるよ。よせ、水月。もう話がどうとかそういう展開じゃないでしょ。し仕方ねえな。うちも手伝ってやるよ。どうせこいつを止めないとここから出られねえしな。うどいつでもいい。ぶっつけましクリ<ス>よ。 やった、うん うんもう少し痛めつけたほうがよかった。 なかなか手強いね<笑>いいぜお前らなかなか楽しませてくれるじゃねえかダメだめだ全然静まらねえぞ十五。なんだ次はお前が来るってのか<笑>かかってこいぶっ潰してやるからよ一度落ち着かせる必要があるな さあ、俺をもっと楽しませろ僕らも援護するよ、サスケ。<笑>やるぞ。 <笑>少しは落ち着いたかん<笑><笑> な, なんだよなんだよお前らどうしたのあれどうやら衝動が収まって普通の性格に戻ったみたいだな15俺と共に来い<笑>ダメだ 俺はいつ暴走するかわからない安心しろ俺がお前の檻になってやる俺がお前を止めてやるお前が止めるだとああお前に何ができる俺のこの衝動を止められるのは君マロだけだ君マロってのは確かカグや一族のああオロチマルのお気に入りで が唯一心を許した相手だそれに君マロは強かった暴走した十五を傷つけることなく止めることができたのは君マロだけだった君マロは俺のために死んだもういないおお前のために死んだじゃあお前がウチア・サスケなのか そうだ。お前が。君ミマロは、お前が自分に変わる器だと言っていた。生まれ変わりのような存在だと。君ミマロ。もう一度言う。俺と一緒に来い。いいだろう。君ミマロの生まれ変わりであるお前が。君ミマロが命がけで守ったお前がどれほどの忍びかそれを見届けてやる。<笑> これで俺の思い描く招待のメンバーは揃ったこれから俺の目的を言う俺の目的は赤月のウチハイたちを始末することだそこでお前たちの力を借りたいやっぱりねある程度は想像できてたよ今後俺たちは4人で動く 別にお前たちに仲良くしろとは言わないが正体である以上協力はしろはいはいこれより我ら正体はヘビと名乗るもちろんヘビの目的はただ一つウチはイタチだ 失しましたよし、たたよこれで全員集ままっなうん、ま、だ被弾とカクが見えませんが2人はやられたほうそうですか<笑>あのゾンビコンビもやられるんですねそれでやったのはこの葉の連中だ。 カカシとキュービの人中力の正体にやられたへえ強いですねその正体後々戦わなければならない相手だ各自注意しておけはーいそれでは今回は解散ですかね待てまだ話は終わっていない何ですもう一人やられたやつがいる もう一人誰ですオロチマルだ。暁を抜けて10年始末する手間が省けたというところですかしかしあのオロチマルを倒すとは大した手だれですね。誰がやったんですうちは s a s だ。<笑>やりますね。さすがはイタチさんの弟だ。 チマルはおいらがぶっ倒すと決めてたのによ今仲間を集め回っているそれもやっかな忍びばかりなというとお前もよく知っているだろう霧隠れのほおずき兄弟あれのかわれだ水月か懐かしいですね それに天秤の十五もいるせいぜい気をつけろイタチキサおそらくお前たちを狙っている<音楽>内原サスケに宝月水月それに天秤の十五か先輩そいつらいろいろ面白そうだな、うん、え、もしかして狙うすか人中力でもなんでもないやつらっすよ オイラが倒すはずだったオロチマルをやったこれだけで理由は十分だ行くぞトビ<笑>旦那の代わりに暁に入ったってんなら少しぐらいオイラの役に立てちょっと待ってくださいよ先輩。<笑>いいんですかイタチさん 別れて行動する各自イタチの情報を集めてこい仕方ねえなそれじゃ行ってくるよさて俺も行くか。 何者だあららら見つかっちゃいましたよデイダラ先輩へっ<笑>よくオイラたちに気づいたなどうもそ装束息トビっていいます新人なもんでよろしく<笑>あそれとこっちが先輩のうるせえよ、トビお前は少し黙ってろはーい お前がねくねこんなガキにあのオロチマルがやられたとはシャリンガかやっぱりこいつイタチの弟だぜ<笑>オロチマルをやれたのもウチハの血のおかげってわけだうん血統に恵まれただけの勘違い野郎が貴様 いい目でにらみ上がってるぜ、旅こいつはいじめがいがありそうだ。うん、はあ、イタチさんに後で謝らなきゃ。お前たちにはイタチのことをしゃべってる。おいらに勝てたらいくらでも喋ってやるよ。うん もうダメだ。先輩、この人動きが早すぎっすよ。僕らじゃかないませんって。 さっさとイタチさんのこと喋っちゃいましょうよバカなこと言ってんじゃねえまだまだ始まったばかりじゃねえかまだやる気なんすかトビ、少し離れてろ先輩ここからは本気で行くお前は邪魔だええー、もう諦めましょうよそこの仮面の言う通りだ これ以上の戦闘に意味はないお前の負けださっさとイタチのことを教えろおいおいもう勝った気でいんのかよなめやがっててめえのその余裕はすぐに消えるてめえは俺の芸術の前にひれ伏しおいらに恐怖することになる<笑>見せてやるぜ とっておきの芸術ってやつ オイラがこんなヤツに答えろイタチはどこに<笑>お前もギリギリじゃねえか<笑>この勝負オイラの勝ちだなオイラにはまだ起爆粘土が残ってる<笑>おいおいこの状況少しは動揺してみろよてめえは うん。これからおいらの芸術でぶっ倒されんだぜ<笑><笑><笑>そういうとこがムカつくんだよクールよそってんじゃねえぞその目だその余裕こいた目が目障りなんだおいらの芸術を否定するかのような 俺らの芸術を見て少しの驚嘆も表さない。その目がおいらの芸術を無視する。その<笑>。<笑>元からそんなもんに興味はねえよ。それよりイタチの居場所を教えろ。<笑>どこまでもなめやがって。 究極芸術だ最大最強最高の爆発をお前に見せてせ今までにない爆発はこの地に今までにない傷跡を残しそしてオイラの芸術は今までにない称賛を受けるだろうあがいても無駄だ爆発からは逃げられねえぜ お前はここで消し飛ぶ運命だなあ怯えろ共感しろ絶望しろ泣きはめきろオイラの芸術は爆発だ どうした、サスケ「どうした」じゃないよ今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろいや明日ちょっと重要な任務があってその準備をしなきゃいけないだからなんだよ兄さんの嘘つきふ<笑>許せサスケまた今度だサスケサスケ 目が覚めたようだねお前たちなぜここにまったく驚いたよ爆発現場に駆けつけたらどこにもサスケの姿はないし仕方ねえからうちが見つけてやったんだ感謝しろにしてもよくあの爆発で助かったね遠くからでもかなりヤバいって分かったよ<笑> 爆発の寸前口寄せを使って別空間に移動したなるほどねそれであの爆発をやり過ごしてそしてその後気絶しちゃったわけかそれで相手は君をそこまで追い詰めるってことは結構なやり手だろうけどまさか暁かかああ 思った以上に厄介な相手だっただらしねえそれでもオロチマルをやった男かよオロチマルはもともと弱っていたそれだけの話だふん<笑>とにかく少し休養を取らないとねどうした嫌な夢を見ていた夢いや 集まっているな今度は何事ですデイダラがやられたあららまたメンバーが減っちゃいましたね彼は結構強かったと思いますがそれでやったのは内田さすけだまたですか思いのほかやるようだなイタチ、うん、それで あと一人トビのやつはどうしたんですあいつはデイダラの爆発に巻き込まれたようだふっふっイこの組織の場を和ませるという大した能力を持っていたんですがね彼はあの程度の男ならばいくらでも補充は効くデイダラ何にせよ今後のサスケの行動には注意を払っておけ特に どと刻め、お前。わかりました。肝に銘じておきましょう。それでは、俺は行く。せめて静かにレダラをとらうとしよう。さて、私たちも行きましょうか。 もう体はいいのか、サスケああ、問題ない。これが白蛇の力か。で、次はどこへ向かうんだよ前の調査で何か情報を得ることはできたのか。赤月に関してはいくつかつかんだけど、イタチについてははっきりしたものはなかったよ。うちもだ。俺は動物に語りかけ。 イタチと思われる人物の情報をいくつか入手したそれによるとどうやらこの先の土地で奴と思われる影を見たらしいふんそれじゃあ15今すぐに案内しろってことになるよねイタチお前がどこにいようと見つけ出しこの手で蹴りをつけてやる 行くぞ。